皆さんこんこにちは、おすすめの本を紹介していくチキズライブラリー今日取り上げる一冊はこちらです辛いと言えない人がマインドフルネスとスキーマ療法をやってみた伊藤恵美さんの書いた本ですねこれはどういった本なのかというと心理療法のベーシックな手段の一つである認知行動療法そのエッセンスを紹介しつつ認知行動療法の最先端の新しい世代の 取り組みである隙間療法のエッセンスも紹介したという非常に濃厚な一冊にななっています濃厚なんですけれどもとても分かりやすい一冊伊藤恵美さんというカウンセラーの方のところに患者さんがやってきてその患者さんとどんなやり取りを重ねていくことによって回復に向かっていくのか物語のようにスラスラ読めるんですけれども内容が科学的根拠にしっかりと裏付けされているので自分ごととしてどのように治療に取り組めばいいのかというものがすっ と入っっててきやすいい冊になっていますまずマインドフルネスという言葉非常に流行っていたりするんですけれども認知行動療法の上では自分に降りかかるストレスを一つ一つ丁寧に味わう一つ一つ丁寧に言語化していくそうしたプロセスになるんですねいろいろな刺激私たちの日常の中ではたくさんありますその刺激の中で特にストレスになっているものたくさんあります ただそのストレスになかなか人は気づきにくいところがあるんですね。物理的な攻撃だったらあそこで何々を踏んだということが気づきやすいんですけれども精神的な痛みですとなんか今日疲れてるな。いっぱい働いたけどもどれが自分のストレスだったのかそれが分かりづらい状況というのがあるんですね。そうした中でマインドフルネスその都度その都度の刺激に対して敏感に記録をしていくということを続けると例えばあの時に上司から言われたこの言葉というのが 過去の自分のトラウマを刺激してとても嫌だったんだなというふうに言語化していくことができたりあるいは普段だけど今日はそれができなかったからストレスが緩和されずにイライラが募ってしまったんだなそうしたことを発見していくための方法というのがマインドフルネスなんですねそしてスキーマ療法というのは認知行動療法の新世代の手法です 認知行動療法は人々のストレスに対する認知とそれを受けた時の行動この両面にアプローチをする方法ですけれどもスキーマ療法はそのうち認知の面をより掘り下げるということになります例えば人にイライラをしてどうしても何かに当たってしまうという人あるいは人を信じることができなくて人に心を開かないあるいは自分が何か褒められたらいやいや自分がそんな褒められるはず な, んないそのように否定してしまうそうしたようなその考えを持っている方 たくさんんいると思うんですねそういった方々はある情報を得たとしてもその認知が特定の方向に歪める癖というものが出てしまうその認知を歪める癖がスキーマですスキーマというのは型という意味ですけれども特定の方向に認知を型にはめてしまうということがスキーマの一つの問題点になるんですね。そのののススキキーーママを改善するるがスキーマ療法どうやるのか 例えばその人の不信感というのは子供自体にいろんな大人たちから否定的な言葉をかけられたり虐待された結果なのかもしれないその子供にとっては実は人を信じないというのはサバイバル生きていく上でとても大事なことだったんですね人を信じると裏切られて痛い目に遭うから信じないで生きていくこれは10代の頃には必要だったのかもしれないでも大人になって健全な人間関係を築く上ではそのかつて自分を守っていたスキーマが むしろ自分の妨げになっっててしまっているるととうここが起こえるそのことを自覚するためにカウンセラーと一緒にその人のスキーマというものが一体何なのかなぜ作られたのかそれをしっかりと掘り下げていって納得をしてそして新しいスキーマを作り上げていくそうしたような試みをすることによって認知の癖というものを変えていくというようなそういった画期的な療法なんですね。 こういった本を読むだけでもいろいろな認知のあり方について知ることもできますしまたさまざまなセラピーが自分に必要なのではないかということを自覚することもできますこうしたいろんな根拠に基づいて書かれた本読み取っていくことによって皆さんの人生を解消するそんなヒントになるかもしれませんぜひとも読んでみてくださいご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまた